頑いるういなんか今 い, んかいい感じで黒くなったねほい、せーのえ、落とすか<笑>横から見ると、あ、横から見ると銀色に見えますね